では実際に私たちが使っているファイルシステムの改装構造を簡単に示します。で、これまるで表したのはファイル。比較はディレクトリです。で、一番上にあるディレクトリのことをルートディレクトリと呼びます。ルートというのは根元という意味ですが、枝分かれした構造が木の根元に、まあ、似てるからですね。ただ植物の木は根が一番下にありますけれども、 コンピューターの場合は、根を一番上に書くのがまあ多いんですね。そして、ルートの下には、そのシステムのさまざまな共有のファイルを集めたディレクトリユーザー、それから管理用の ETC、それからさまざまな利用者のディレクトリを入れたホームなんとかとかいうのがあるんですね。 でそれぞれのディレクトリーの下はさらに、えー、ディレクトリーに分かれてたり、直接ファイルが入ってたり、まあ、それはそれによって様々なわけです。さて、次の問題は、こうやって多数あるファイルやディレクトリーをどのようにしてこれというふうに指定するかですね。えー、そのために、インクではパス名と呼ばれるものを使います、えー。まあ見てみましょう。まず最初にスラッシュだけ。えー、これはですね、ルートディレクトリーを表しています。 そして、このスラッシュの時に名前を指定することで、ね、そのディレクトリーに直接置かれているものを指定できます。ちょっと図を書きますけども。ここに、えここルートディレクトリーを。そうすると、ルートディレクトリーのすぐ下にある何かっていうのは、ここにあるんですけども、この名前は例えば ETC ですよとか。ここはホームさんです こういうふうに直接名前を書くことで、ね、えー、うまあ名前の付いたディレクトリーやファイルを表すことができます。そして、その後さらにスラッシュでくぐって名前を指定することでさらにその下が出てきます。今度は ETC の下に、えー、まあホスっていうファイルがあるんですけども、それは、えー、その パスメルで言うと、スラッシュから来て、ETC を通ってほですから、スラッシュ ETC スラッシュほしい。こういうふうに言ってい。この下にもディレクトリがいろいろあるんですけども、例えば、スタッフというのは、まあ、教員などの場所なんですけども、スタッフの下の K002689 というのは、私の ID ですけども、その人の Work というサブディレクトリがあって、テスト点的。全部こういうふうに。 ホームの下のスタッフの下の K002689 の下のワークの下のなんていうか、こういうふうに全部上からのたどり方を指定することによってどこへでも間違いなく行けるようになっているわけです。そしてこのようなスラッシュで区切った名前の中で一番先頭がスラッシュ、ルートディレクトリーから始まるようなもののことを絶対パス面、アプソリートパス面というふうに呼びます。 そしてですね、え、インデックトの上で動いているプログラムは、まあ、コマンドを入力しているこういうプログラムも全部そうなんですけれども、常に、そのディレクトリがいっぱいあるうちの、え、どれか一つを現在位置、ないカレントディレクトリとして覚えています。で、コマンド PWD というコマンドは、え、現在位置を表示します。えてて、ましょえ、この、え、現在位置は、ホーム3スタップ K0026。 各ユーザーがログインした直後の現在地はホームディレクトリーと呼びます。で、各ユーザーのファイルは、基本的にそのホームディレクトリーの下のどこかに置かれます。ですから、えー、その嫉妬とシステムにたくさんユーザーがいても、えー、そのファイルが混ざることはないわけです。次にですね、えー、パス名は、スラッシュ以外で名前から始まる場合もあります。これを相対パス名、リラティブパス名と呼びます。 相対パス名は、このルートではなくて、えー、例えば自分がいる場所、ホームがここだったら、ホームディレクトリーから下のどういうふうに辿るというふうに途中から辿るんですね。現在地が点になります。ですから、例えば、えー、そのさっきの 自分のホームディレクトリーの下に、ワークというサブディレクトリーがあって、テストテンテンキストがあるんですけども、それは、現在置が、ホーム3スタッフ K002689 だったらば、ワークスラッシュテストテンテンキストとか、あるいは、ホームディレクトリーに直接置いてある c c ル r c というファイルは、まあ、その名前だけで指定することができます。なお、現在っていうのはですね、c d j d i r e c t o r リというコマンドで変更できます。 例えば、これ現在から CD のワーク。そうすると、現在位置は、ホーム3スタッフ K002689 のワークに変更されました。で、この場合、現在位置が変更されたので、先の2つのファイルは、今度はテストと テ, テキストとかですね。で、ある場所から1つ上へ行くっていうのは、ポチポチを使います。ですから、現在置がここだったらば、 ここから一つ上にあるこのファイルですよというふうなのは、ポチポチスラッシュファイル名みたいにして指定することができます。ついでにですね、現在置はただのピリオドでも指定できます。これがいる場合というのは後でまた出てくるかと思います。そしてですね、様々な場所に CD で現在地を変更した後、元の場所に戻りたかったらば、ただの CD を実行してください。 そうすると、えー、自分のホームディレクトリーに戻ります。最初のディレクトリーに戻りましたね。こういうふうにして、様々な場所に行くことができます。